心の怪盗団、彼らは実在するのか？我が局では世論調査を行ってみました。さあ、なんだこの猫？どっから出やがった？やば、鳴き声でかいよ。おい、なんかやべえ。早く開けろよマッキー。おい、マッキー。心の怪盗団、マジかよ。本当クソみたいな世の中だぜ。 ろくな事件がありゃしねえ。ああ、この町にはまだ、野放しになったままの悪党どもが、無数にいる。けど、私たちなら行くぞ、みんな。 さて、次のコーナーです。本日はこの方にお越しいただきました。現役高校生探偵、アケチゴロく君。どうも。つまり聞いちゃうけどさ、アケチんは心の怪盗トーってどう思う<笑>本当にそんなカ答がいるとしたら、僕は法で裁かれるべきだと思います。人の心を無理やりねじ曲げるなんて、人間が一番やっちゃいけないことですよ。おい。 まだかね君あもう少々お待ちよごめんね鍵なくしちゃって<笑>何見てんださっさとあげろあはいほらよそれは取っとけありがとうございます 調子はどうよっへへどんと行こうぜ裸よ、マッキーも、もうちょいよ、マッキーい、いおうちの営業の名刺で。な あ, あ、ええッチン内でうちの警備システム入れとけばこうなることもなかったのによあの、<笑>急いだ方が… かかれエリア、うん、お疲 れ, お疲れ。はいはい、<笑><笑>いいチームっすよね俺とハシヤンが会場のパソコンで警備のゆるい店の情報を見つけてこいつが鍵をこじ開ける完璧だぜ<笑>声が大きいですよ 俺らは一生脱致、運命共同体で、よもし裏切ったら<笑>ないない、チクルとか<笑>こいつが<笑> む, むしろ、おめえが一番危ねえんだよ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 お, おいそこちゃんと聞いてるか、はあ、それなりに<笑><笑>ネットで見たんだけどよやけに物騒じゃねえ近頃の渋谷恐喝とか障害とかあと飲食店狙いのコソ泥団とかさああコソ泥団んか嫌な感じ ですお疲れちょっといいか見てほしいものがある回答をお願いチャンネルのこの書き込みなんだか俺も軽く調べたがマジかよこのままじゃ殺されるって何で黙ってんだこいつ警察に書き込むとかいろいろあんだろうちょっとこれでかい手遅れにならないうちに俺たちで何とかすべきだ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 ターゲットの心を完全に叩き直してやらなくちゃダメね。あ, あ。そしてそれは心の回答団にしかできない。<笑>さすがの意地だ。吾輩が見込んだ男だぜ。あ、モルガノ。全開一致決まりね。う<笑>れしこちら正義の回答団だ。単なるクソ泥団どもに。格の違いを教えてやろうぜ。<笑>しだから声でかいっつ。 念のため、裏を取るべきだと思うが、うん、考えてある最近、巷で噂の心の怪盗団彼らは実在するのか我が局では、世論調査を行ってみましたああ、くっお手上げだぜ探すと意外にないもんだよね警備の緩い店って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 ラッキーだったんじゃねえ。逆に、渋谷はよ、ほら、例の金城とかいうやつのグループが最近おっかねーし潮時だったんだよざけんなま、これからは渋谷じゃなく四ンチャの時代だぜイエーイルブラ、どう見てもしょぼい店じゃないですか ここんなとこ襲ってもおい、鍵開いてたお俺らの言った通りだろさっさと片付けちゃう。暗くてよく見えねえ。2階もあるみてえだぜ。っおっしゃあなんだこの猫どこから出やがったやば鳴き声でかいよおい早く開けろよ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 なんだ、そんな。なんでもない。な<笑>、まあ、いつも思うが、そういうの一体、どこで手に入れるんだ。あ、もしかして、例の岩井さんか。まあね、あの人、なんでも扱ってんな。あんたの、どうだった、我が輩の美声。んご苦労様。<笑> どうなってんだいったい怪盗団バカなそんなヤら本当にいるわけがそれに俺は結局あのサイトには何も書き込んでないじゃあ誰が一体こいつらに作りを 行<笑>くぞみんな<笑>ここは認知世界人の心が形作るもう一つの現実俺たちは 心の回答団虐げられた者の訴えに基づき参上した訴え何言ってターゲット巻上和也告発内容助けてくる兄に殺される<笑>告発者ターゲットの弟、巻上直也以下回答チャンネルの書き込みより抜粋回答団へ 僕は同居中の兄に毎日のように暴力を振るわれています土食ったら殺すと脅されており誰にも助けを求められませんまるで兄の奴隷です兄はどうやら悪い仲間たちと共に何らかの犯罪を犯しており僕に暴力を振るうのもそのストレスが原因のようだ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 あのバカどもをそそのかして、バイトを始めさせたのはこのだ、この俺で。軽い遊びのつもりだったのに、あいつら調子こきやがって。どいつもこいつもバカばっかだぜ、黙って俺の言うこと聞いとけっつ。あっつら、姫から。自分以外はみんな、人間扱いする価値のない連中。 だから弟さんにもあんなことしたの。あんなガキ。俺のケツにくっついてくるだけの金魚の糞でガキの頃はクソ漏らしてお兄ちゃん、お兄ちゃんってビービー泣きわめいてたくせに。生意気に助けとか求めてんじゃねえよ。なおやてめえは俺のおもちゃだ。どれだ死ぬまで俺の思うがままになっちゃいいのだ。<笑> 汝は悪身の程知らずのまがいものだのに教えてやろうぞぞくとしての格の違いをイケ<音声>アルセール <音声>クソがめのそうな口決めちゃな くっつけるってあとはねえぜストレス解消俺は自由セットは変えまって 取った貴様の心の傲慢を<音楽>なんだよ怪盗団ってありえねえなんだお宝か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 Yeah. <laughs> 黙れくそどうした知り合いでもいたか い, いえ初めて見る顔ですでも <笑>待ちきれねえぜ<笑>行くか